僕の印象でいうと賀、うん、さんはもうこうじゃなきゃっていう考えがまず大前提にあるんですねすごい厳しい、うん、自分に対するすごいストイックなで僕全くそういうタイプじゃないじゃないですか、うん、なんですけどそれもひっくるめて受け入れてくれてるんですよね、うん、ダメな部分もも含含めめてて、うん、例えばここのの人人人ははうういそそ、うん、それれを含めて総合的にさんはそれでもその人と 組むか組まないかという判断をしていて、うんうん、で組むとなっている間はそれを全部多分許容してくれてるんだと思う ん,、うん、うんですよ。もし僕がそこから「いやもうこの人は組む相手としてはもうふさわしくない」ってなった瞬間一瞬でその友達関係を含めて多分切られると思うんですよ。うんはい、でもなんか ガ a トさんに合うような言葉を言わないととか、うん、イエスマンにならないとっていう必要がそんなな い, いなそんななかった、うん、作家としてはすごくある意味いい感じのテンションを持ちながらやりやすい相手だった、ねはいはいねまあ、最初は友達として入っていって一緒に遊んでご飯食べて、はい、ある程度の関係を築いたわけじゃないで一緒に仕事をして始めたあととその舞とその洋平とガットさんの関係というのはそんなに変わらなかったわけない そうですね、ただ、まあ、僕の中ではですけどやっぱさんざんすごいお世話になっているし面倒を見てもらってるので期待には応えたいなっていうのがあるじゃないですか、うん、その結果としてね、うん、その一緒に何か組んで、まあ、本なりお店なり何かをやるんであれば確実に結果を出していきたいと思っていてでまず一旦その出版で売れる本を作ろうといった時におかげさまですごい売れたので一旦すごいほっとしていて。うん でまあ、他にもなんかお店を一緒にやろうとか、うん、そういった話とかもあるんですけど、うん、そういうのも僕的にはすごい慎重になんか選んでるというか、うんうん、一緒にやってねなんかこ う, うまくいかなかったねというエンディングは僕と岳さんの関係の中では別にそういうエピソードはなくていいと思っているので、うん、そういうのも含めて結果にこだわるっていうこととか、うんまあ、そういうのがよりその関係性的に僕の中では強くなってますかねなるほどね。うん あのこれだけガクトさんのねその内面っていうものをこの本で追求してるわけじゃないこういうった判断をしたり選択をしたりっていう、はい、その中で浮かび上がったガクト像っていうのかな、まあ、一般に持ってるガクトっていうのはすごく、まあ、ストイックで孤高で、はい、でまあそういうパブリックイメージとちょっと違うところっていうものを発見したああ逆に言えば、うん、テレビで見てたガクトさんってなんか演出されてる。 キャラクターっていう印象があったんですね、うん、なんですけどあまんまなんだっていう、うんうん、もちろんそのテレビとかよりも食事の時の方が明るかったりよく喋ったりとかっていうのはあるんですけど根本、うん、でいうとそのまんまこう見せるためにとか、うん、そういうよりも普段からそのテレビの学生さんのまんま私生活 送っていて、例えばじゃあストイックってイメージもあってなんでストイックなのかにもやっぱり学フさん理由があるし、す、う、べ、ん、てのなんか学フさんがやることとか決めることっていうのには、そこになんか学フさんの哲学というか美学、うん、まあメソッドみたいなものがちゃんと付随してついていて、それを純粋に実践していて、でそれがあまりにも 突き抜けているから、うん、テレビに出てる g クトさんをそこだけ切り取ってみても、うん、圧倒的にちょっと変わったキャラクターというか、うん、本当にそんな人いるって、うん、思っちゃうぐらいな、うん、のものになっているっていう、うん、だからもう本当私生活もう家とか見てもやっぱすごいですし、うん、生活とかも本当すごい GACKT、うん、さんが言うにはその例えばトレーニング毎日3時間するっ て,、うん、っていうのも本当にやってるんですよね。うん でも別にトレーニングだけをやってるわけではなく。例えば僕は昼ぐらいに。もう抜き打ちのように学徒さんの家に遊びに行くじゃないですか。うん、でトレーニング終わった後とかだと、学徒さん一人で。 プールサイドのところでソファーで、うん、携帯でずっと英語の練習してたりするんですよ、うん、CD を使って、うん、一つの発音を何度も繰り返しやったりとか、うん、でそういうのも普通にやってるんですよね、うん、で、アクトさんの中では仕事も忙しいしいろいろあるじゃないですか、うん、でも。 トレーニング何時間とか英語の勉強をこうとかそういったものとかを一切怠らないんですね筋トレとか忙しくてそんなことやる時間なさそうに思いますけどっていう話を聞いた時にガクさんが言ってたのはいやそれは忙しいからできないんではなくてその健康であったり肉体であったりトレーニングであったりに対するプライオリティが低いから。うん その時間を割いいてないだけでみんな人間24時間で優先順位高いものからその確保すると学来さんの場合はその体であったり健康であったりトレーニングとかそういう勉強っていうもののプライベートが高いから忙しい忙しくな関係なくそこに時間を割く。 でやると決めたら絶対やると、うん、今日は調子が悪いからとか風邪ひいてるからやらないっていうのがなくて、うん、でそれを忙しいからできない仕事が忙しいのでやる時間がないっていう人は単純にそこを軽く見てるだけだと、うん、その体の健康とかトレーニングのことと、うん、その重要性を理解していれば、うん、単純に同じ24時間何時間どれに何を咲くかっていうだけの話だからやるはずだと、うん、でそれをじゃあ1日3時間トレーニングと例えば2時間勉強、うん やると決めたら毎日それをやるかやらない今日どうしようって決めるのは大変じゃないですか、うん、今日はやりたくないなでもやんなきゃって、うん、毎回その自分を奮い立たせないといけないけど岳さんはもうやると決めたら、うん、それを怠るという選択肢がまずないと、うん、かつ一日をどう組み立てるかでまず一日やってみようそれができた、うん、あとはそれを繰り返すだけだから一日の自分のライフスタイルをデザインして。 だすね。一、うん、日できるものはあとは ず, ずっとできるものって考えてるんですよ。でそれっそのままで実際実践すよ。って考えてるんですよ。ってなんですってかライブとかですごい大変な、うん、もう失神しちゃうぐらい疲れる日の朝とかもう3時間ちゃんとトレーニングしてから、うん、<笑>ライブやってるんですよ、うん。そこまで普通ライブの日はさすがに忙しいとかも体力的にもう限界まで来るからトレーニングはいいじゃないですか。うんでも もうトレーニングはやるものって決めてるからやってるんですよね。そ, うそことかもなんか普通に考えたらね、ああなんでって思いますけど、ねも。もうガクトさんの中でもそういうの決まってるんですよね。そのガクトさんを突き動かしてるものってなんだと思う？なんかガクトさんが言ってたのは、ガクトさんが一番ガクトを舐めてないというか、うん、ガクトっていうのが。 その理想の自分でもあり一歩、うん、3歩ぐらい先を行って走ってる自分らしいんですね、うん、でそこをずっと追いかけてるらしいんですよだからちょっとでもサボったら置いてかれて、うん、もうガクトじゃなくなっちゃうみたいなものが多分常にあると思うんですよそれはパブリックなガクトじゃなくて自分と GACKT、ね、との取り決めなんだろうねそうですね、うん、だから自分学徒はこうあるべき っていうものがあって、うん、そこを全力で実現していくと。うん、ただ、そこに追いついた時きはもうその学とはその先を行っているみたいなイメージですかね。うん、疲れないのかね。いやー、疲れないはずないと思いますけど。<笑><笑><笑>でもそれ以上にその美学とかそういったものが強いんじゃないですかね。ど、ね、うね、んうん、その強さとか孤高さとかそういうのはわかるんだけど、うん、孤独さとか寂しさっていうのはあるのかね彼に。 ああ聞きましたね。やっぱ孤独だとは言ってましたよね。本人がその 幸, 幸せの方程式みたいな感じで、うん、その何かが一つ抜けてるだけでも例えばお金をすごい稼い、成功してるとか稼いでるとかっていうだけでも駄目だし、うん、そこには健康とかあと仲間とか、うん、そういったものがバランスが取れてないと意味がないっていうふうにすごいそれぞれを大事にしているんですけど。でも、うん で仲間とかそういう人間関係もすごい大事しながらも、うん、いつででもそれれを切るる準備も し, してるんですよ、ねうん、なんかこう常に距離感を、うん、で依存は一切しないというかその人間関係に、うんうん、そこが自分にとってマイナスだと思ったらいつでも切れるような距離感は常に保ってる、まあ、食事の時に、ね、そういうのは感じないですけど、うん、でもなんかその心の中では、うんうん、信用しすぎてとか依存しすぎて。うん 関係を壊れる何 か, か, か起こった時に岳さんが人生がこう崩れちゃうっていうことがないように、うん、その人間関係とかもそういう距離感を持ってつき合ってるっていう、うん、まあそれは孤独ですよね一人、うん、だけ心を許してる人っているのがね会社の少数性みたいなその会社のスタッフの人たちのことはすごい信用してると思いますし、うん、あとはもう亡くなられた俳優の尾形健さんってこともすごいお父さん としてリスナーととしていたとか、うん、具体的にどの人が一番っていうのもそのジャンルによるんじゃないですかね、うんうんうん、そのビジネスパートナーとしてはこの人とかスーカスとしてはこの人と か, とかそういうのもあると思いますけどね、うんうん、この本を、まあ、作ってねたくさんの人が読んでくれてるんだけどここから、まあ、編集者出版社の傭兵が学んでほしいものとか一番こう読んだ人がためになるものってのは短い言葉で言うとどういうところだと思う まあ、タイトルにある「学徒の勝ち方」っていうその結果にこだわる、うん、っていうことをまあこの本では説いてるんですけれどもただそれは要因として自分が決めることの中でに全てあるっていうような例えばやるという一度やると決めたことを一切怠らないとか普通なんか成功哲学とかって。 こういうふうにやったらうまくいったらこういうふうにビジネスが成功しますっていうその第三者も関連して結果がこう生まれるっていうのがあるじゃないですか GACKT さんの場合は自分が正しい選択とそれに対する怠らない努力をしていれば正しい選択をし続けていれば必ず勝てるっていうふうに考えてるんですね。まあ、ポーカーカと一緒ででその時のの時不足の事態で たまたまこのワンタン負けるってことはあっても別にそれはどうでもいいと、うん、そこは逆に言えば悩む必要もないと、うん、ただ楽だからとかそういう思考を捨てて勝つための正しい選択と努力をしていれば最終的には絶対勝てるっていう、うん、それは別に相手が強いからとか関係ないっていう、うんうん、全部はもう自分次第、うん、自分との戦い自分が決めることを怠らずやってるかっていうことが中でありしてる。 書いてあるので結局自分のことは自自分分でで決めれるじゃないですか、うんうん、で自分やるやらないも自分次第なので GACKT さんだからできたとか、うん、たまたまこういうパートナーがいたからとか、うん、たまたま相手が弱かったからとか関係なく GACKT、うん、の勝ち方の本質で言えば正しい選択とそれに対する圧倒的な努力を一切怠らずやり続ければ誰でも絶対勝てる。 っていうようよなな本なのでそういう意味ではその才能あるないとか人脈あるないとか置かれた環境どうとか関係なくそれぞれの置かれた環境でやるべきことを正しい判断でやり続ければ、うん、絶対結果は出るよほらねっていうよう な, なん、ね、みんなに響く本の内容になってそれはまあ大学生でも一般のサラリーマンでも、うんまあ、ある程度学ぶことができることが書かれてる、ね、そうですねはい。ちょうど今日うん ガクトさんのトレーニング友達の、うん、リラやりくんが来てるんでガクトさんの厳しさはより僕よりも知ってると思うんでちょっとねやびましょうん。て。